開いてきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた出てきた。 you <laughs> <音楽><音楽><音楽>見事な安産やったね。 よかったよかった。